おはようございま す, うございます 今, 日今日は今日は今ここにずーっと売れ残りの赤松あるんですけど、うん、まあ古さも出ててだいぶ細くて古い木なんですけど味があっていいんだけど、ね、ちょっとなんでかね巡り合わせ的に購入者が現れないっていうう、まあ、ですよねそうずーっとあるんだけどなんでか売れないっていう木があるので<笑>今回はこれ針金していきたいと思うんですけど。はい まあ、せっかく作るのであれば、うん、ちょっと自然を参考にということで、はい、僕らの地元は大宮には大宮公園っていうでっかい公園があるんですけど、はい、ここはもう赤松がいっぱい生えている場所がありましてそこには大きい文人木がいっぱいあるんですよ。なのでそれを参考にちょっとこの枝の作りをしてみたいなと思うので一緒に今大宮公園にお散歩がてら行ってみて。 で、この姿を想像しながら作っていきたいなというふうに思います。はい、それじゃあ、行きましょうか。はい、<笑>愛車です。愛車の頃も。自分の愛車です。はい。 怪しいなこれ。変態じゃないこれも。こ れ, <笑><笑><笑> こ, れこれでこうやるって変態ですよねここはボート池っていう池なんですけど、まあ本当に昔はボートが本当にあってみんな乗れてたってい う, うーボートあまあ池で。確かに今ボートないもんね。で。 千然滴か千々岩ぐらいに水を全部抜いたんですよこれ。うん、でもう一回ここにボートを浮かばせられるようにしようみたいな。うん、そう、だから今ボートきれいあボートに池をきれいにして途中です。でせり出してる赤松ですけど、うん、枝が重くてだんだんだんだんこうやって下がってきてそれがいわゆる落ち枝というか。うん このきいりこういう感じになっているそういうのを表現してあげるとりより自然らしい松らしい姿になっていくんだと思うんですけどそういうにしてもやっぱり、まあ、人間の ね, ね手が入ってるんでそこはまた違うとは思うんですけど、うんまあ、にしても、ね、近くにこういう勉強材料があるのでそういうのを見てでああいうとこにああいうのがあったなっていうふうに。 想像してやってみると、まあ自分の中で固まってくると思うんですよね、作り方っていうの、うん、落ち枝だから低いぐっと落ちてて、まあ、柔らかい雰囲気ですけどね、木自体は。うん、優しい赤松の雰囲気が出てる木かなと思いますね。なるほど。ずっとやりたかったんですよ、トレは。 <笑><笑>お気に入りもあるわけでしょ、うん、お気に入りの木もあるでしょお気に入られますね、まあ、大宮の紹介もできるし、うん、大宮来たら盆栽村だけじゃなくてちょっと、ね、すぐなんで、まあ、こうやって文、ね、人の小川お気に入りのスポットというか、うん、ぐーっと大宮駅の方から。 た道の真正面にこういう道が広がるんですけど文、ね、人の木がもうポンポンポンとまあいい感じに間引、ま、かれて置いてある、うん、置いて生えてあるっていう、まあそこなんかもいいですよねそれぞれが、ね、背の高い赤松で古くて文人の良さが出ているというかあ何しろやっぱり古い枝っていうのはグッとで下りるんですよね、うんうん、でそこが下枝でやっぱり その古さを出しているというか、まあ要は重みでたわんでそれが長年経ってそれが形になって、でそれがだんだん、えー、ね<笑><笑><笑>そういうことです。まあ、盆栽でね自然の縮図って言いますけど、まる、あ、っきりそれを作る必要もなくて、その中で人間の想像力を エッセンスを入れてあげてより美術的にしていくっていうのが盆栽になるの で, で全部丸っ切り同じにする必要はないんですよただああいうのあったよねっていうインスピレーションは持っといた方がいいと思うんで、ね、それはもう本当にね近くの公園にもあるでしょうし黒松の山車だって黒松の林もあるだろうしこうやって鉱、ね、木がいっぱいある場所もあるだろうしそういうのをイメージしてみるといいかもしれないですよね。ね 僕があの木が今パッと目につきましたけど、うん、盆栽らしいなっていいいですね、あれ。あれ、あれで言うと、うん、まあ、右な、あ、左流れの木ですかね。うん、左に。こうやって枝が、こうやって落ちて、落ち枝として聞いてて。あれ、でも右にバっって。バってあるけど。多分、これは左流れの木、うん。盆栽的に言うと。あれがありますね、食いつきがありますね。 くつきあります、ねえー。いいじゃないですか。こ、うんうん、の右のやつバンと切りたいな。そ う, そうするとね、<笑>より流れが出てくる、ね。動きがいいですよね、枝のこういう、うん、ただ落ちてるみたいなって一番上の左のところへん。ああ。頭の下の。こうってな落ちてるそうそうそうそう。あの辺の動きがいい面白いな。こうやって模様具みたいになってるのもあるんね。これ面白いですね、ねちゃんとこう。 上に伸びてる、まあ、いろいろ育ってる環境にもよると思うんですよ、ねうんうん、この辺葉っぱがないのは全部桜なんですよ。はいえー、桜があると、ね、あまり上には桜っていうのは行かないので木、うん、木と木の間間に空間があるんですよだから枝がこうやって下がるんでしょうけど逆に松とかが密集してると上に上にっていうの行くわけですよ、ね。 っていう原理なのかなと思ったりするはいうんここは本当に桜が綺麗ですよ全部桜してから枝がせり出してるうん自然とね こう水の反射で光がこちら強いからこっち行くんでしょう、ね、人工的ではありながらも植物ねそれによって、ね、自身で成長していくわけですね。下にこうやってせり出して枝がグっと伸び伸びながらまあ重さに耐えてるというか、うん、ただ葉っぱはねこうやって上に向くわけででも重さでこうやって下がる。 そのままこの枝が固定されて、まあ、こういう木になるってわけですね。そうですね。だから見下から見るのも面白いですよね。全部赤松ですもんね。全部高ま、ね。ちょっとブインブ イ, う、ね、ブインブイうるさいですね。この感じとかいいじゃん。わっかってな。わっかってね。厳しいですよね。え、すごいことになってるね。<笑> でもこういう平地のに植えてるから幹はそこまで曲付いてないですねまあそうですねちょっと山の方だったらね動 い, 動いてねね。あるでしょうね相当な環境変化がないとそこまで変化はないとすそうですね分身の場合特にこのように剪定したくなっちゃう剪、ね、定したいねこれが枝が多すぎるもんね<笑> 松ぼっくりめちゃめちゃついてるなもうちょっと半時計回転して。いや全体体全体いいかいいいいかなぁこの変態おじさんを買ってほい<笑> いということで、はい、途中に戻ってこの針金をかけていきたいと思いますはいはいはい帰ってきましたおかれなさい、はい、もう一回ちゃんとじっくり木を見ていこうと思うんですけど、はい、まあ、立ち上がりがこういうまあ、シャリというか、まあ、枯れた部分がありその中で古く伸びた幹がこうやって競り出しているわけですけど さっき公園で想定した冒頭息を心がけ、うん、想像してでその中でまあ赤松が、ね、年月がかかって競り出しているっていう様子を作っていきたいと思うのでこの落ち枝をまあしっかり落としてせり出させてあげて、まあ、古さを出していくっていうのと、まあ、あとはこの辺をちょっとずつ下げて、まあ、盆栽らしく作っていきたいなというふうに思います。 ななんとなくさっき見た風景だと極端にこうやってガつと落とした、うんね、いつも作るような雰囲気じゃなくて、ね、どちらかというと優しい雰囲気というか、うんうんまあ、風の流れを感じるような木だったので今回はそういう風に作っていこうかなと思います。じ、は、ゃ、いはい、まずはこいつら下から順々にかけていきます、ね。はい まあ、実際これもねあんまりかける必要もないような気がするんですけどただ若干ね後ろにいってる枝なのでそれを前に出してあげないとよく見えてこないので前に出していこうと思います。何番ですか14 12 12番でですすかかままああこういういの場合は本来あんまり が巻いてないように見せたいんで、優しく巻いてあげたいので、若干ですけど、ピッチは広めに取っていこうかなと思います<笑>。それはまあ、印象ってことだよね。見たときの印象で。あとは、あんまり曲げる必要もないのでああ。でもあれですね、盆栽やってると、ああいう公園とか歩いてて、楽しいですよ ね, ねあ。あこの木。全然興味ないときは興味ないじゃないですか。興味ない。でもふと こういう盆栽の世界に入っていざなんだろうそういう場面に出くわすとああこういうあったんだっていうそうね発見につながりますよねこの樹形どうやってできたかなとかそうそうそうな、ね、成り立ちとかもさっきのねあの湖沿いは多分光の反射でそっち側に伸びていくんだなとかうそうだし多分ああやってね意図的に。 普通っていう風に作ったんかもしれないですけどそういうこともある想像にしかでしかないんですけどねそこまで科学的にね僕らは学があるわけじゃないんで想像でしかないんですけどただその想像が楽しいですよねでどんぐらい年月かかってきたんだなとかそういう想像すると楽しいし意図的だとしてもそれがそこにはそういうストーリーがあるんでそれはそれで楽しいですよね 去年金沢行って兼六園行った時に値上がりの松っていうのがあるんですけど、うんうん、すごいでかい木でお前だけが、まあ、それわざとそ庭師たちに根っこを掘らせてわざと値上がりにしたっていう松があって、うん、それを見た時に30分ぐらいずっとボーテミスターたらなんとなく泣いてて自分が<笑>まあ寒さでもあったかもしれないんですけどでもそれってこの木がそれに対して いいと思っその何ていうのうか擬人化しちゃうというか松をこの松が果たしてそれが今の状況が完璧だと思ってんのかもうちょっとしてほしいのになとかは考えてんのかなとかいろいろ考えてというと自然としなんか時間が経って、うん、でもその妄想ができると仕事にもそういう意図で取り組めるというか、うんうん、一番人気ないんですよ そうなんだ<笑><笑>あのみんなあの反射のところ写真撮ってるんですけど僕はあそこが一番好きですね人もいないなし結局こうやって今のこの生活の中でそういうふうに思える時間があるかどうかっていうねまあね余裕っていうことになるかもしれないですけど、うん、ただ息抜きとして あ, あるとやっぱり生活が変わると思うんですよね そ, う そ, うそう こ, この余裕があると。科学的にもそういういの方が あいいってそうそう多分仕事あのうちの教室で、うん、本当にやっぱりね頻繁に来られてる方ってすごい熱心にやられてる方って仕事がめちゃくちゃ忙しい方なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとしててひるまあ、昼間さんもね現職でずっとやってますし、うんね、ただ仕事の息抜きとして時間を忘れられて。盆栽のことしか 考えないもんね盆栽やってる時ってそうそうそうそれ大事だと思います盆栽やってない人見てもらいたいちょっと長いんだけど使わないとボリュームがないんであんまりこういう木はタグるとかはあんまやめた方がいいですねタグる木をぐちゃぐちゃこうやって枝をああい五葉松みたいに畳んで畳んでとかはするとかそうそうあんまり こういう素直な木なんで、うん、枝先まで素直にした方がより自然らしいですね。なるほど。二十八枝先をやっていきます。はい。さっきの話じゃないですけど、この間、裏のばあちゃんの妹の家行って、ここにペトリファイドウッドってのがあったんですよ。うん、なんですか。アリゾナにペトリファイドフォレストフ公園っていうのがあって、<笑>はい。で。 確か な, んかなんか爆発があって木がなぎ倒されたのがそれが地中に埋まってでまたそれが隆起して木が化石になった一帯があるんですよ。でそれが2億何千万年前だからジュラ紀とかなんですよ。でジュラ紀の木でも中は結晶みたいになっててそれを僕ずっとそこに行きたいなと思ってたんですけど本物がめちゃくちゃ近場にあってそれ見た時めちゃくちゃ。 鳥肌立って<笑>だって2億 5,000 万年前の樹皮があるんですよ化石として。ってことは空気に触れてたわけじゃないですかその時代2億何千万年前、うんまあ、そうだねでもそれが時を流れて今僕と触れてるっていうその分かりましたこのローマの。わ<笑>かんない。<笑> でもそ盆栽もそうだと思うんですよ。樹齢何百年っていう木があるのはやっぱり何百年前からしててその空気を吸ってるわけじゃないですか、うん、ってるというかてるロマンてるトなのか<笑>い。いや分かるロマンチストなのか言いたいことは分かるけど変態なのか分からないですけど<笑>言いたいことは分かるけど震えたりとかさ泣いたりとかはなかなかしないからい や, <笑>いやそこやっぱりそこに興味なかったらでも興味ないわけですよ、ねそうそうね、ううの。 分かってほしいな。うん。え、わか、わかりますよ。わかります。<笑>まあ、後でちょっと細かいのやるとして、次こいつを。はやっていきます、ね。ちょっと長いんだけど。頭は。頭は。迷ってんだよな。なんか難しいよね。これかな、でも。それ、ね。これぐらいに持ってって。ちょっとまだ分かんない。バランス 年年末かあ る, かもるうちはないけど、うん、松竹梅に追われてるんじゃないですかああ孔明さん忙しくて、ね、そう撮影行けなかった確かに孔、うん、明さんなんかめちゃくちゃ松竹梅っすよね追われてそう追われてるみたいうちの母ちゃんが孔明さんの動画好きだからそうですよく早く撮ってきてって言われるで<笑>もないと楽しくできない あんまりダメっっって言ったけどさっき、うん、難しそうだな頭がちょっと前にヒル間さんも言ってたけど結局自然の樹形を真似するけどでも結局盆栽っていうのは芸術品みたいな制作物というかだからやっぱりそういうのを作っていかなきゃいけないっていうことを言ってましたそういうことなんですよねきっと。 本選 QA プロ好評発売中です<笑>つけてくださってはい、うん、ちょっとねこれ試作品の方なんで、はい、ポケットの形だけ違いますただ白が汚れるとこんな感じですいいっすね若、うん、が物はちょっと汚して使うのがかっこいいでしょデニムはデニムでね色落ちするとそうそうそうかわいいと思うけど これはこれでお買いいいかなっ て, 思って。今実産販売中でございます。はい。いくらですか。七千いくら。あでもね。うん。こんなに四つとかになってますね。半目？はい。でこういうのはもう今のうちに売っといった方がいいですね。枝を。二つに？二つに。今はちょっと枝をこれから作るんで長いの二つ作ったんですよ。うんうん。つけあつけといたんですけど。はい この選び方は長いのじゃなくて短いのを選ぶっていうのもあって。短い方がね。大きくならない。学びしないそうそうそうそう。ちょっと今回ね枝作りだったんで、今は大きいの残しましたけ、ね、ど全体で頭作るんですか。このいや迷ってますね。うん、これが。難しいけど。軍人の枝作りだから。うん クリスマスのご予定はあるんですか、それは。一番ないやつですね。ないの。一緒ですね。<笑>クリスマスの予定がないんだよなぁ。すごいですよね、みんな。ねマジでおじさんとしか出会わないからな、本当にこれやり始めてから。めちゃくちゃね、好きでいてくれますよね、おじさんたちは。 おじさんの知り合いはもうめちゃめちゃ増えましたけど、ね、女性の知り合いが多分一人も増えてないんじゃねじゃあも最後はい<笑>気を取り直して気を取り直して最後この22で全部仕上げていきます、はい、年末の忘年会忘年会 あ、やりますあれ。やりましょう。こんにちはそ私暇だからいいけど。マジ年末年始暇なんですよ。オンライン忘年会はい。はい、やろっか、みたいな話になってます。まあ多分、かんたさんとヒルマさんとみんなでお酒を飲みましょうと。じゃ概要欄に質問箱みたいなのつけとくんで、そこに皆さんからかん、変質問。そう。かんたさんやヒルマさんに質問があれば、えー どしどし、はい、お寄せ下さい質問がなければえちょっと開催は見送りさせていただきます<笑><笑>本当はねおフ会おをやりたかったんですけどね、はい、ちょっとまだ時期的に微妙かなとちょっと増えてきます、ね、そう日本はまだ増えてます何でしょう実際は高齢の方が多いんで気をつけなきゃいけないということで、えー、お知らせでしたはいいいんじゃないですか完成 ははい、いできた、はい、できま し, たできました、まあさっき言ったここに暴風域をイメージして<笑>まあ吸り出してるっていうのをイメージして作りましたけど、まあ、どちらが今まで作ってきた文人よりかはどちらかというと少し柔らかい雰囲気にしましたけど<笑>まあもう赤松らしいような雰囲気が出たのかなっていう<笑> なるほどで大臣にここの落ち枝っていうのをしっかり伸ばしてあげたのとあとは全体的に、えー、こっちに合わせてこっちも低くして<笑>頭ちょっと難しかったんですけど少し若干嫌ではあるかもしれないんですけど、はい、探ってでこれを頭にしました<笑>と、はいまあ、後々これが枝数が増えてくると<笑>それはそれで、ね、木として立派になっていくとは思うんですけど。 まあちょっとこれで骨を作ってあげたっていう感じですかね。なるほど。はい。どうですか。自然の公園の木は再現できましたか。ちょっとねやっぱり盆栽っぽくなっちゃいますね。<笑>ね<笑>まあまあまあ。人為的ではあるかもしれないんですけど、うん、ただそことそ、ね、自然と人の融合だと思うので、はい。でそれが盆栽としてやっぱり美術芸術として成り立ってる文化だと思うので、盆栽って。 まあ、あのいいイメージをその自然なイメージを持ちながら作業してあげるとやっぱりね考え方も引き出しが増えると思うんで、はい、そこは重要かなと思いますんですあえて、ー、本当に大宮公園じゃなくても、うん、いろんな、まあ、原生林とかいろいろ産地があるわけなんでそういうところに実際行ってみてこの木はこういうところにこういう感じで生え て, てるなとかっていうのをイメージして、えー、盆栽に取り掛 か, かっていただくと いいのができるんじゃないかなというふうに思います。そうです。本当にすごいところの木を見に行くツアーやりたいですよね。そうですね。それの深いところ、ね。勉強ツアー。もう本当に近場でもこういうところがあるので、ぜひ、ね、暇だったらお散歩で行ってみるのもいいと思いますから。はい。それで自分の引き出しになればいいですね。なるほど。ということで。はい。お散歩しよう。そ<笑>う<歩>。<笑>っていう動画かな。 あの勉強になりますんでぜひ見てくださいはい、はい、ありがとうございました、はい